한국군이初めて来られたんですよ한국군이来る前한국군한이미지とか안녕하세요기타리스트박규희입니다오랜만에인사드리게되었는데요오늘은특별히일본에서피아니스트분을모셨다고해요제가오늘은일본어인터뷰로진행을하게되었습니다이분을먼저소개해드리자면일본에서열광적인인기를얻고있는 피아니스트인데요특별한이력을갖고계세요 소시를보시고인터뷰진행하도록하겠습니다하하하하하하하안안안안안안녕녕녕녕녕녕세세세세세요안녕하세요안녕하세요요요 <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> はい、感想とかありますか<笑>やっぱ初めてだから日本と似てるけどちょっと雰囲気は違うのが面白いなって、はいうん。韓国に来る前の韓国へのイメージとか 綺麗<笑>ご飯が美味しい。<笑>韓国に来たら一番食べてみたいものとか食べ物で か, か。食べてみたいもの、えー、たくさんあります。ポッキー、クッパ、クッパ、ね、カンジャンキュ 장간장게 장, 간 장, 게장삼겹살삼겹살참있을 <웃음> 참있을 <웃음> 、네、 한국에서는처음이분을알게된계기가된게쇼팽콩쿨이었던것같은데요어떻게해서이콩쿨에나가게됐는지한번여쭤볼게요 ショパンコンクールはもともと2020年に開催される予定だったので、はいまあ、1年延びたわけですけど、はいうん、プライしてから実際に出るまで2年とかあった中で結構自分の環境がガラッと変わったから、うんうんうん、最初のモチベーションは、まあ、ショパンはずっと好きだったし純粋にチャレンジしてみたいなっていう思いはあって。うんうん 申し込んでみたんででたすけどショパンコンクールに本当に自分は出るべきなんだろうかみたいなことは何週も何週も考えていたような気がして僕の活動っていうのがクラシックの上でアレンジをしたり即興したり楽曲をしたりてした、ね、そうっていうのでショパンコンクールといえばもうククラシックの王道じゃないですか逆に面白いんじゃないかなっていうのもあって。 高校生の頃は音大にいなかったからこそ自由度が高かったからクラシックだけじゃなくていろんな音楽に行くことができたっていうのはあると思うんですが中高の頃ってそんなにクラシック音楽にはまっていなくてジャズとかロックとかの方が好きだったんですよなのでそこからクラシックの一本の勉強に絞るビジョンが見えなかったっていうのもあるし。 隅のハヤトですでもその頃は単純に数学は好きだったんで勉強は単純に面白いと思いながらやってたのもあって、うんまあ、東大に入りました角野勇斗君9歳はるにその1年後世界的権威のある6歳からピアノを始め小学校1年生の時参加した。 音楽と勉強どっちが好きかっていう<笑>いやこれは音楽ですね3年前ぐらいってまだ研究の道に進むか音楽の道に進むかって迷ってたんですよどっちもやっていくのかなと思ってたんですけど、はい、気づいたら音楽しかやっていなくてっていうことは音楽の方が好きなのかなっていう<笑><笑> 勉強っていう言い方をするとなんか音楽も勉強だよなとか思うんですけど別に<音楽>全てのことはつながっていてどっちが成かとかっていう話でもないので<音楽>なんか研究でやったことが音楽に生きる場合とかその逆とかはすごくたくさんあったし<音楽>広く捉えて音楽が好きその研究も音楽に関係することだったので<音楽>そういう気持ちでやっていましたね。<音楽><音楽> 예를들면저는꼬북자라고꼬북이라고별명을지어주셨고수민호씨께는하수민이라는이름을지어주셨다고해요수민호하야토에서하수민이라고지어주셨는데본인은굉장히만족스러워하시는것같아요하수민이가가됐을까 <웃음> <웃음> 하수민입니다 <웃음> <웃음> 수민이라고불러달라고수민이라고 네, 네그렇게부탁을하시네요네 그리고또한국팬들을위해서한국어를공부를많이하셨다고하는데제가잠깐여쭤보겠습니다진짜진 짜, 진 짜, 진, 짜진짜귀여워진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜 韓国で初リサイタルがありますね。うんはい、韓国のファンの皆さんに会うのは初めてのことなんですけどす、はい、どうですか？ドキドキした。<笑><笑> 今回のプログラムは1部と2部で完全に雰囲気を変えていて、はい、なんで僕の2つのルーツがあるのを前半と後半で見せられたらなと、うん、前半はショパンにフォーカスして演奏するんですが、はい、後半はクラシックとジャズの両方の影響を受けた曲と自分自身の曲と自分のアレンジとかを入れて例えばガーシュウィンとかカプースチンとかを演奏します。はいうん 일본에서는아직유행을하고있잖아요한국에서는 MBTI 가굉장히유행하고있잖아요이테스트를해오셨대요그래서한번물어보겠습니다네 INT. 1人でも大丈夫1人で行っても大丈夫みんなそうじゃないですかそうじゃない んどくさがり屋ですねそれでも YouTube であんなに動画を出すってすごいですよね<笑>いやいやそれはあの時はステイホームでずっと家にいるしかなかったから、ね、YouTube ぐらいしかやることがなかった私もその時始めましたみんな始めまし今も、ね<笑>ね、YouTube で思いついたんですけどトイピアノを置かれてる動画があってあそれが今ここに準備されてて、うんと、なん と, <笑>なんとかわいい<笑><笑> <笑>かわいい愛<笑>いいチを、うん、<笑>久しぶりに弾きましたね本当 YouTube があってありがたかったなと思ってんなんかやりたいことがパッとできるからコンサートでできないことだったりレコーディングでできないことだってたくさんあるじゃないですかうそういうのを実現させてくれるのが YouTube かな 수민호씨의인터뷰를보고흥미롭게느꼈던점이있어서한번질문을해볼건데요어떤특별한연습법이있다고제가인터뷰에서봤거든요그질문을한번해보도록하겠습니다 といいうのを繰りり返していったりとか、うんうん、あとはバレるのが2の指と4の指は弱くなりがちというので。みたいなこう、うん、指一つ一つをこう指の分離って先生は言ってたんですが。うん 분리독립움직임지금설명해주신이연습법은손가락세팅이라고해서이손가락하나하나를독립시키는연습이라고해요그약한부분들을그보강해나가는그런연습들도된다고합니다근육트레이닝같은느낌이라고하시네요마지막으로한국의聴衆の皆さんに向けて1コットあり ま, ます먹었어자네 <웃음> 밥먹었어괜찮아요괜찮아괜찮아기분좋아라진짜진짜긴장긴장